皆さんこんこにちは、サルですえ。今回は WATS の新商品組み立て式コンパクト焚き火台550円ですねえこちらの速報をサクッと紹介しようと思います商品名が組み立て式コンパクト焚き火台えジャンコードがこちらですね、はい、え組み立て方法が載ってますね、えー、まず前面以外の側面パーツの切り込みを合わせて図のようにします え次に底面のパーツを側面の穴にはめ込みますそして3番目に前面パーツの左側の上下の切り込みを合わせまして最後に右側の残ったところを合わせれば完成ということですね、はい、で使用上の注意点ね、えー、まあ屋外で使ってくださいとかね、まあ、この辺りを確認してから使ってください発売元はエコー金属さん品質ですが材質は本体がステンレス 収納袋はポリエステル。紐がポリプロピレン。サイズが使用時で 9.5×9.5×8 ですね。これね、10センチ切ってるので、ちょっと今までにないサイズ感ですね。コンパクトですね。メイドインチャイナとなってます。これね、もう見た瞬間ね、こんな感じですよ。で手のひらに収まるぐらい小さいので、 ちょっとね、今までのこういうステンレス板を組み立てるものよりも一回り小さいような気がしますねじゃあ早速開封してみましょううんあもうね<笑>これはねちっちゃいですよ多分出してみますね そうですねこんな感じですねなるほどこれ側面が3つと前面が1つそしてロストルとその下ですね油受けみたいな感じでしょうねでここに穴がねありますからえ1つがロストルで1つが油受けっていう感じなんでしょうねうーんちょっとこうヘアライン加工のようなね、えー、ステンレスになっております 結構分厚めですね、これね。これね、多分 0.5 ミリのステンレス板だと思います。なのでね、割としっかりしてますね。まあ、エコー金属さんね、昔からね、そういうものを作りますもんね。じゃあ、組み立ててみますが、えー、まず側面を3枚ですね。同じ方向から組み立てるわけですね。 組み立てる感じが面白いですね。でこういう状態にできます。なんか作りやすいですねこれ。私が今まで持ってるやつに比べてもちょっとやりやすい感じです。こう安定してくれるので。でここにロストルをと灰受けを置いてで、えー、ここがね難しいとこだと思ったんですが、うん、まあ確かにちょっと難しいですけどそうでもないかな。 やっぱちょっとここはもたもたしちゃうのが普通でしょうね、おそらくね。<笑>というふうに、えー、正当化しておりますが、うん。そんな感じです。はい。はまりました。この状態ですね。だから、こちらにね、灰受けがあって、まあ、1センチ弱の隙間があって、ここにロストラがあると。作りとしては、ここで燃やしたものの灰が下に落ちる。けど、地面に落ちずにここで止まる。っていう構造にしてることで、 まあ、強度を作ってるんでしょうねこれ1枚だとねどうしてもあの四角いボックスの形状を維持する強度がないので2つにしてるんでしょうけどねよくあるのはこのもう1つの方が上の方にあってね強度を保つやつがあるんですけどこれはね下の方に2つあるのでそういうところがねちょっと特徴的だなと思いますそしてこの最後の前面パーツを、えー、はめれば終わりということでまず左側を止めてで、えー、右側ね これが硬いやつがよくあるんですけど、これね、全然硬くない感じ。むしろね、えー、やりやすい、やりやすいっていうか、大丈夫かなっていうぐらいね、あの、ゆるい感じで入ります。お入りましたね。いややっぱりいいですね。あ、で、この側面のね、ちょっとずれたやつを戻してくださいというぐらいですかね。戻らない。 えー、失敗しましまた戻らないちょっともう一回外して<音声>コツがいるというかここまではいいんですよねこの状態まではねで最後にはめるとねこいつが下に行くもんだからね穴にはめないあれないです下から押せなくって。 だからこれが下に行かないようにしてほしいんですよね。ということを考えてちょっとこっちから入れてみようか。そうこっちからやった方がいいか。あそしたらできたね。うーんそういうことこのこっちかひ今画面に向かって右側からはめるとこの前面パーツが上。 から下に降 り, 降りるんですね前面パーツが上から下そうすると反対側を止める時は前面パーツが下から上に行くんです下から上そうすると板がずれても上にずれてくれるので押し込みやすいんですねということに気づきましたはいだからはまりやすいんですこんなふうにね ななんか説明と違ったおかしいなわかりましたこの図では手順3で左側の上下を合わせた後手順4で右側を合わせるとなってますところが右側を合わせる時にこれ下から上に持ち上げるような図になってるんですね右側がだからこの場合はいいと思うんですけど多分私がねこれ表裏を逆にしてるんですだから違ったんです えどっちが表、どっちが裏っていうのがね、説明がないというか見てもわからないので、その辺が原因ですね。これ、表と裏のね、どっちが表でどっちが裏かっていうのはわからないんですが、ただ確かに表と裏を入れ替えると、図の説明通りでいいと思います。ちょっとやってみます。表と裏、こっちが裏だけど、こっちを裏にしよう。 そうすると全て入れ替わってこうなるのかこれでさっきと同じとこまでいったよねで、えー、さっきと違うのは表と裏入れ替えてるので、えー、その説明書の通りにまず左側左側はこうなってるからこっちじゃね、つかないんですよこういう切り込みなのでこっちだと入らないんですね だから必然的にこちら側こっちだったら上からはまるので左側そうすると右側をはめる時にはこの前面が下から上に上がる向きではめるんですね、はい、となりますそうするとここがずれても上にずれてくれるので押さえるとはまるということですね、はい、ということでした ということで判明しましまたこの図<笑>細かいことをどうでもいいんですけど図にね最初は左側を止めろ最後に右側を止めろと書いてるけどこれ正確じゃないですねそれ表と裏が入れ替わったら逆ですだから手順3はとにかく全面パーツを上から下に差し込む方にさせとそれが左側の場合もあれば右側の場合もありますよとで手順4はこの前面パーツを下から上に持ち上げる切り込みの方に入れてくださいと そしたらこのロストルがずれても上にずれますので押せばはまるよということですね。はい、すいません意見してしまいましたけどちょっと感想です。ということでちょっとね、えー、予期せぬ苦労をしてしまいましたが、はいえー、こういう感じ。あのねこれ多分ですねあの誰もが思うと思うんですけど。 本当ね微妙に小さいです微妙に小さい感じがしますそこがねまあよく言えばコンパクトで可愛らしい感じですね悪く言うとちょっとねここに焚き火ここでねなんか枝を折って燃やしたりするにはちっちゃいので少しね、えー、うーんやりにくいなって感じるかもしれませんねこここれねここの幅が えー、と6 2ミリぐらいなんですね 6.2 やっぱちっちゃいですねということはですねこう斜めを見ても9センチないぐらい 8.8 ぐらいかなり小さいので小さいものが載せやすいですねこれは、えー、例えばこれシェラカップねシェラカップ通常サイズはここが1 2ンチなんですでこの下がですね 7.4 か5あるんですね。ということはこの幅が 6.5 ですから結構ここにね乗せやすいですねシェラカップの底がキッチンに乗るっていうのはねちょっと今までなかったサイズ感ですそうですねこれね今までのものだったらシェラカップ乗せるためにはここにね何らかの網とか置かないとちょっと不安だったんですけど、えー、そういう感じがないですね。 やはりこれちっちっゃいですね今までのミニストーブだと例えばこういうですねダイソーの丸四角編みこんなのをですねあの安定するために使ってたんですただこちらの場合だとこれ置いたらねむしろ大きすぎるぐらいですね、まあ、安心感があるとかずれてもいいよっていう風にしたいんだったらこれでもいいんですけどこれなくていけるっていうのはねやっぱりかなりちっちゃくなりました 四角をししてもねやっぱ大きい感じがしますこれ、いらないですね。まあ、ちょっとね、これ、びっくりですね。えー、セリアの固形燃料ストーブですね。これですけど、これでもですね、かなりちっちゃかったんですけど、直径が 7.4 くらいかな、ありましたので、これよりもですね、小さいんです。 だこっちだとちょっと不安定だったんですけど、これだとね、乗る感じになりますね。いや、ほんとちっちゃいですね。サイズ感的にはこんなもんですからね。めちゃくちゃちっちゃいですよね。ということは、あの、こういう感じのね、あの、アルコールストーブ。330円でね。こういうタイプのものもですね、ちょっと入らないですね。<笑>もう思いっきり入らないです。こんな感じです。 えー、知ってる人は知ってると思うんですけどセリアの固形燃料ストーブの場合はこれがですねこんな風うに、まあ、すっぽりと収まって少し余裕があるぐらいだったんですねはい、まあ、に対してこちらだとですねもう入らないですねぐらいのねほんとコンパクト今までない小ささですねあとセリアのこういう固形燃料受け皿 これだと小さいから入りますね。あ、これは大丈夫です。大丈夫ですけど、これもですね、サイズ的にはこっちがね、かなり巨大に見えます。ここに入れちゃうとですね、うわ、てかーって感じですね。あんまり使う必要なさそうな気がしますね。これ下に生受けもついてるからですね、ここに直接固形燃料を置けるので、これもあんまり使わなそうな感じですね。こうなると、 当然この類のね、真鍮性の入らないですね。もう絶対無理ですねえ。かなりね、これはちっちゃいですね。ということは、こういうあのブルーのタイプのね固形燃料、こういうものであれば、まあ普通にね、難なく使えるというか、まあこれはかなりね、いい感じでえぴったりなえフィット感があります。これでね、お湯沸かす分にはね、 まあ、とっても問題なさそうですね。下のね、生受けなんかもちょっと安心です。で、これの一つちっちゃいやつね、あると思うんですね。これぐらいのえミニサイズのね、確か何ミリだったかな。こっちが80でこっちが40だったかな。なんかちっちゃいね、やつ。これだったら入りそうです。あ、これぴったりな感じですね。あ、したがってアルコールストーブを使う場合は、これがちょうど、 ジャストサイズだなと思いますねこれはいいと思いますね固形燃料だったら通常のこういうブルーのやつ、まあ、このどちらかがね熱源としては便利かなという気がします、えー、少し脇道にそれてしまいますがこれですねおもちゃみたいなねバーベキュースタンド1 12分の1これね同じワッツで売ってたんで買ったんですけど110円なんかモンターニュって書いてますね でこういうものもね、これオブジェなんであの、飾って遊ぶためのものなんですけど、まあ、これね、金属なんですよ、一応。鉄かなブリキですね。一応金属です。従って、可愛らしいね、網っていうか、これパンチングの穴をね、網のように模しておいてるのが、とってもね、センスいいなと思ってね、好きなんですけど、こういうものを使ってやれば、ちょっとここに入れて、 立ててこれ ち, ょちょうどいいですねそうするとこういう着火剤ジェルなんかのものをここに入れてで火をつける<笑>というね遊びができなくもないそんな感じですねちょっとやってほしい方いらっしゃったらね言ってくださいあの全然やってみてもいいですあの何かっていうとですねこれオブジェなんですよね 小さいので、そのミニストーブとしての機能がうんぬんっていうよりは、これね、オブジェとしてね、楽しむのが一番いいような気がしてきました。なんかこういうですね、ステンレス板をご組み合わせることで、えー、ミニストーブになりますよっていうね、いくつか持ってるんですけど、まあ、その中でもね、群を抜いて小さいので、これはちょっとこう、おもちゃとしていいかなと。例えば、まあ、こんだけ小さかったらね、 えー、ちょっとデスクなんかに置いといてもねそんんななな邪魔にならないんですよねちょっとそうすると休憩時間にね<笑>次のキャンプを妄想しながらこれを眺めてねニヤニヤしたり<笑>まあなんならこれ文房具をねここに入れて使ったりまあ何でしょうビールとかねじゃがりことかそんなものを立ててもいいしこれもう一つ買って4面ともこの窓のないやつをねを使えばまあ 何、えー、て言うんですかね、スタンドのようになりますよね。そしたら、まあ、灰皿、タバコ吸う方だったら、そういうものとしても使えなくはないですよね。なんかね、これ何に使おうかなってこう考えるのがね、一番楽しい、そういうオブジェ、これはインテリア、そういう要素ですね。これはね、多分それが一番楽しいと思います。あの、ストーブというよりはね。まあ、こういうことを言うとメーカーさんとかね、 あの発売元さんどう思われるかわかんないんですけど私は個人的にねこれは、えー、今度からねちょっと机に置いて<笑><あの笑>いろんなものを入れて遊ぼうかなと今の時点ではちょっとそんな風にね今考え始めておりますそれぐらいねかわいいんですよねこうステンレスの板をね組み合わせるとこうボックス状のねストーブという機能を持ったものになるっていうねこのプラモデル感的なものと な何、ねえー、とも言えないこう楽しみがあるんですけどねその辺がねこれの、ね、魅力じゃないかなという気がしますね。はい、はいえー、ということで今回ね動画前半ではこの組み立てにね予想外に苦労してしまいましたが結論を言うとですねこのロストルの3面にはこの突起があっていいんですけど一番手前には なななくていいいんんじゃないかなと思うんです、ね、まああった方が強度的にいいんでしょうけどあるせいで組み立て方を一歩間違うと非常に組み立てにくくなるということなんですよね。はい、もう分かりましたのでね今は右か左かじゃなくて、えー、下から上にはめる方向で止めてやればいいということでねまあ克服できましたけど。 まあ、なんならここを切っとけばね、そういうことを考えなくてもね、できるような気はしました。はい。ということで、今回は速報動画ということで、遊んでしまいましたが、いかがだったでしょうか。この動画ね、いいなと思った方は、高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。